キングプリンス、シンデレラガール、オミリオンに、広がるオイデレラ現象。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。キングプリンスへの平野さん、産26、岸優太さん27、神宮寺優太さん25が、グループ脱退を発表している22日を前に、 ファンの間でオイデレラと呼ばれる購買運動が広がっています。購買運動が広がっているのは2018年5月に発売されたデビューシングルシンデレラガールです。オイデレラ派3人が脱退する前にシンデレラガールのミリオンセラーを達成させようと ファンの間で広まった現象で、SNS では購入した CD の写真と共に、おいでれらや、シンデレラガールをミリオンへというハッシュタグをつけた投稿が多く見られます。おいでれら現象は広がりを見せ、 タワーレコードオンラインが発表しているランキング J-POP シングルウィークリートップ302023年5月2日付ではターアーティストの新婦を抑えてシンデレラガールが1位にタワーレコードの担当者によると約5年も前に発売されたシングルが1位を獲得することは異例だといいます キングプリンス王を平野さんと神宮寺さんが22日をもってグループを脱退し、ジャニーズ事務所も退場。岸さんはグループ脱退後、2023年秋に退場する予定で、23日以降は長瀬連さん24と橋海人さん24の二人でキングプリンス王として活動を続けるとしています。